か、ま、つて孫悟空によって壊滅した悪の組織レッドリボン軍ある目的のため最強の人造人間を生み出したそのマークレッドリボン軍正解そしてスーパーヒーローだ スーパーパヒーローたちの世界を懸けた戦いが始まるドラゴンボールスーパースーパー